あご飯の時間ですまずこれは大根とニンニクとキムチを豚肉で巻いたものですこの辺ちょっとね隙間が空いてるのはつまみ食いしちゃいましたすみませんでこれは卵白を泡立ててもしかしたらいいかほうれん草と、うん、えっとなんだっけえのきを炒めたものですね 味噌汁で す, 山盛りです、ね、それはい た, い, て い, きますいただきます。 動画見てたら通を し, 通してて針が指のイベントだったっていうのがあってかなりびっくりしましたけどやっぱり自分では外せないでしょうね。 そういえば、小学校の頃、高校生で中傷施設で友達から慣れてた針が別の友達の耳サボに刺さる、そういう悪質シデがあって、なんかピアスみたいになってたんですけど、彼が病院行って、としてもらったみたいですね。 食べ、うん、やすいです。 じゃあ。 うん。 あったらもう迷わず。 大きさに変っているんですけど口の上の大きさが1月では 1.8 センチだったのが今、2センチになりましたただし、耳のことですけど大きいでしょう。 <笑>最後も安くが知てました。風いそうなんかもねねですね night、mm -hmm. 何もしてますけどね。 うん。 落とさないようにしていけなと思ってるんですよね。<音声> これ。 最後の1個はたっぷりとつけて味を染み込ませて。 Oh my o d